いいよいよ最終回です今回は今までの奏法を組み合わせた練習曲にチャレンジしましょう基本のアルペジオやストリングヒットそしてスラップやタッピングなどの特殊奏法も出てきます1から4小節目は16部のアルペジオとストリングヒット5から12小節目は両手タッピングとハーモニックスを組み合わせたフレーズです低音をタッピングするときは音量が出すぎないようにバランスに気をつけましょう 七小節目は人工ハーモニックスが出てきます人差し指でハーモニックスのポイントに指を添えて親指でピッキングします十七小節目はポジション移動が激しいですがなるべくメロディーが途切れないように弾いていきましょう